ではではでは皆さんこんにちはポリーナですで今日はなんと特別ゲストがいらっしゃいますえっ、ー、とこちらはアニャさん、えーはいね、<笑>今日のテーマですねまた猫ちゃんのことのテーマですでそのそちらにいらっしゃるアニャさんですね実は猫を飼っていますね素敵な猫でえっとお名前はバムシ バンプシーですねなぜその名前を選んだのでしょうかえっとこれ、旦那が選んだんですけど、なんかガンダムガンダムの名前がバンプシーがあって、最初冗談でバンプシーでいいんじゃないと言って、で私はもっといいものをなんか思いつかなかったから。バンプシーったしいや、すごいすごいすごい。なんか、うん、私まあ一応もうなんかアニメが好きでで、 一番いい名前はもちろんア ニ, アニメから来る名前と思いながらだんだんねいっぱいあるんですねなんかもうものすごくあるから私全部見たことがないからまあうんまあなんかあるみたいです私も全然わかんないけど<笑>ある<のし><笑><笑>と今日ですねその聞 き, た聞きたいことが あ, あ, あります。で、それはその最初、猫を飼いたいときは最初はど う, どうなったんですか確かにその保護施設から飼いたいじゃないのかなというはい、そう、なんか私はすごい日本のこのなんか動物をってるの仕組みがすごい好きじゃなくて、で、なんか絶対に里親になりたくてずっと思っててで、なんか でも、なんか引っ越さないといけないじゃないですか。あのー、アパートとかはマンションがペットカーじゃないと買えないからで。だからずっとペット欲しくて、でもペットカーじゃなかったからなんか、うん、なんかなんか買えなくて。で、やっとペットカーのマンションを引っ越したんですよ、わざわざ。そう、<笑>わざわざ猫を取るために引っ越したんですよ。で、なんかやっと調べ始めたんですよ。で、あのまあ、なんかこう、ただただネットで申し込むのはあれだから。 なんかミーチングみたいに行こうってなってであそこになんか一応行ったんですけどもう<笑>なんか悲しみでいっぱいいっぱいで書いたんですよね。そうなんかなかなか里親になりたくてもそんな簡単になれないんだってすごいびっくりしたんですね。うん、でそ な, なぜダメでしたのでしょうかもうアパートが あるし、その旦那さんも2人がいますね1人暮らしではないからもう大丈夫じゃないのかなと感じます私もそう思ったんですよ<笑>だけどやっぱりなんか2人とも仕事してるし で, でもそれいいかと思ったんですよねちゃんとお金あるよってでなんかあの実際にあのミーティングに来たらこう可いい猫がいたんですけどなんかまあ私はもともと小さいの欲しかったんだけど あの赤ちゃんたちもいてでも本当にうひともぼれしたあのなんか9か月ぐらいの猫もいてでじゃあ申し込みしようってめっちゃワクワクしながら申し込みしようとするとまあ第一は申し込みは1000円かかるんですよただただ<笑><笑>ただただ猫を申し込むために 1,000 円もかかるでなんかそれ申し込みしようとすると あ, のあそこ働いてたの人から「 いや二人は働いてるからあのダメですよとかってなんかダメですよダ メ, ダメっ て, メ っ, てっていうかこうなんかアドバイスしながらいやーなんか実際はさあなたたち二人働いてるし家いる時間は短いしみたいに隣になんかこの猫はもう別の人は申し込んでるんだって<笑><え><笑>なんか えでもなんか違う猫どうですかみたいにいやここはしょっぽじゃないからこの猫がいいから申し込んでるのになんで別の猫を勧められるのってなってで結局なんか2人はあの賃貸に住んでるんですけどで自分の戸建てじゃないしでなんかもう1人 の, あの申請してた人たちはもう自分の家戸建てで奥さんが主婦。 負けた完全に負けた<笑>もうそれは勝つわけないんでしょ<笑>でなんかそれで言われてもうなんかえじゃあ申し込みもダメなのって聞いていや申し込みはダメじゃないんですけどってよくあるの日本のあるあるそう、はい、もうそこでわかったでしょもう残念なんかお気に入りの子もうなんかあ買いたいなと思う気持ちも心が出るんだと思うこの状態ですね、はい うん、なんか本当にあの時は何で申し込みさえさせてくなんか申し込みして落ちて、まあ仕方ないんですけどあの場でもうなんか「いやお前らはダメって言われるのはもう本当に悲しく悲しくてもう泣きながら帰って<笑>でなんかいやすごいね里親になりたかったんですけどでもなんかまあ同じの方に。 なんかやっぱり2人働くとちっちゃいの赤ちゃんは絶対もらえないって言われてやっぱりあのまあ面倒見ないといけないからなんか8時間とか9時間をあの言いないともう絶対もらえないって言われてそれはど こ, どこ行ってもそうだってって言われて。 で、私はなぜその話を始めたののでしょうかその前動画を作ったんですね。なんか私は飼い猫もう私もすごく猫を飼いたい。もう何年も飼いたいかな。でも日本は難しい。特に私は学生だった頃、まあ無理無理は無理ですけど、今はちょっともう、ちゃんと社会人になってからもう猫を飼えばいいんじゃないのかなと思って、で、なんかお好きな種類の猫の動画を出しました。うん で、そこのコメントが実はいっぱい来ました。なんか私はちょっと、まあ、あの猫を飼いたいなみたいで、コメントの悩んですね。え、なぜ飼うのなぜ飼うの保護施設に行けばいいじゃんと。いや、本当に何回も来ましたね。で、いや、すみません、私は、まあ、最初は言いたいけど、その保護施設から保護猫を取る人は本当に偉いだと思います。その名に新しい。 家族になって、その猫ちゃんを取って、それは す, すごく素晴らしいだと思いますが、ね、え私は実は猫ちゃん、子猫ちゃんが欲しいです。私もまあ、そんなに心の良さがないかもしれないが、ただ猫ちゃんが欲しい、まあ、可愛いからでしょ。で、一緒に、なんか最初から一緒に生活したいなみたいな、もう最初は幼い頃からね。で その道具を撮る前に、実はその、あのインスタグラムがございます。で、インスタグラムのストーリーを見ました。その全部、その、猫ちゃんの撮りたかったけど、できなかったの話を聞いて、で、その道具を撮る前に、もう知ってた、そういう、何私、一人暮らしのあまり、日本の保護者さんから、あまり安定してない状態で、外国人女性一人暮らしは、この猫ちゃんをもらうのは、 無理だと思います。無理、無理無理、無理、無理、絶対無理。はい。猫ちょるさくしてる後ろ。<笑><笑>おお、ちなみにじゃあバンスさんがどこにいらっしゃるのでしょうか。どこにいるのでしょうか。あ<笑>ら。うおお、箱ごと。あ、ちょっとあのブルテレギラ。はい、こんな感じです。 おかわいいかわいいいつかねいつか遊びに来てもいいでしょうかいつかおーかわいい<笑>あじゃあそのバンクシーさんは一体どこから来たのでしょうかいっておく保護者の猫ではないですねそうですね結局あのロシアのコミュニティでこの家の猫を の子猫が生まれてあの新しい家を探してるの方がいらっしゃってでなんかあのちょうどあそこバムシク見かけてあの新しい家族のメンバーを待ってください<笑>やったーすごい<笑>、うん、でもよかったよかったでなんかえっとチ i k t o とかあった気がしますチクトクあっ t i k t もね最近<笑>やり始めた は私は全部そのアンナさんのインスタグラムのリンクと TikTok のリンク下に下に置きますね皆さんもしよかったら是非 サ, サブスクライブしてくださいね<笑><笑><笑>、はい、で最後ちょっと聞きたいなんですが私は、まあ、猫を飼いたいという気持ちで、まあ、半年後飼うかもしれないで実際はその子猫ちゃん子猫ちゃんを飼うのはなんかまあいくいことなんか 難しいこととか、まあ印象的にはもう何月経ったのでしょうか、バンシが 来, た来てから。5ヶ月5、4、5ヶ月ぐらいかな。最初はこんなちっちゃかったのに。<笑><笑><笑>そう、なんかまあ、もちろん外国人の自分からすると、一番難しいなのは、この海外とか行くと、あの、どこに預かるかのは、それが。 あの考えないといけないいいとけですねだから、まあ、ペットホテルを借りるかそれとも、まあ、両親とか旦那の両親に預けようかなとかの話もしてて、まあ、それ結構うん、まあ、難しいところですねでもう一つはあのバムシ君はすごいモフモフだからあの夏は暑いだろうなってだからエアコンは多分もう。 そう、24時間に回さないとあかんだなってそれがちょっとやっぱり代費がかかっちゃう意外とねなんか私の友達ロシアの友達ねペルシャの猫がいてでそこはすごくなんかライオンの形でその<笑>ライオンの形でプ ロ, プロに任せてなんかいつもライオンの形ですごく いや、かっこいい、すごくかっこいい、かっこいい、ボスの感じの猫ちゃんが。<笑>そううなんだ、うん、だまあ、かわいいけど、確かちょっとね、大変、大変つもあるんだけど、でもやっぱり寝ているときとかそう、一緒に遊んでるときとかそう、朝はもう毎日ここに来て、ゴロゴロゴロゴロ行ってるんですよ。もうそれで それで最高、まあ、いいじゃないですか。もう全部許す感じです、ね。全部許してもういくらのお金を出してもいい<笑>、うん、はい、ありがとうございます。今日は本当本当にありがとうございます。はい、うん、このなんかうしさもパリーナさんもなんか味わってほしいっていうか、<笑>そうなんかやっぱりこのなんか誰かに愛情をあげる、で愛情もらうのはすごい大事だと思うから。 海外ですぎだから早く、うん、引っ越し、引っ越しをしないとね私のそお猫ちゃんのためにも引っ越 し, しないとね最初は引っ越しゃは飛行士あとは猫ねこね<笑>頑張ります、はい、頑張ってはいやは本当に本当にありがとねいやいやいや<笑>何かしらこったら来てねあああ<笑><笑>はいああ、じゃあぜひぜひこの先を行きます、ね、はーい<笑><笑>、うん